寺田刑事が公人七瀬に殺されたこのままでは新たな犠牲者が出るかもしれない今夜のうちに公人七瀬を倒さなければ次回公人攻略戦準備